それでは次にですねまあ同様の話でその一変数多項式の乗算についてもあの今の方法が使えますのでまあその話を紹介しておきます。これはあの基本的な方法はあの整数の乗算 の, の場合とあのほぼ同じでして まあ、fx と gx という2つの一変数多項式を、まあ、あの積を取りましょうということなんですけれども、うんと今ですね、次数としては2の、ラージ n として2の n 乗というのを取っておいて、で、えー、っと多項式の次数としては、この2の n 乗マイナス一以下です、ね、の多項式の乗算を考えます。 でこの時に、えーとまあ、やはり変数 x に関して、まあ、上位の部分と下位の部分にこう分けて表すわけですね。で例えば fx ですと、まあ、上位の部分をうを、あ、fx、えっ、ー、と項、項時の項ですね。x の n 乗以上、ラージ n 乗以上の項を f1。それから、えー、と定時の項を f0。それから、まあ、gx に関しても、えーとラの、ラージ n 乗以上の上位の 工事の項は G1、それから、回の、定時の項は G0 というふうに表します。で、そうしますと、その FxGx を計算しようと思いますと、やはり、この下の行にありますように、えー、と、まず F1 と G1 の積ですね。それから、F0 と G0 の積。それから、F1-F0 と G0-G1 の積に、F1G1 と F0G0 の積を加えたものと。 こういう3つのグループの計算に分けることができます。ということで、一応アルゴリズムの形で書いておきますと、入力としましては、Fx と Gx なんですが、次数は2の n 乗ですね、2の n 乗を large n と置いておきまして、F1、F0、G1、G0 の次数がどれも n。 ラージェン以下であるという形でその中で FxGx の積極を出力するというアルコリズムになります。で、その計算の内容なんですけれどもまずあのステップ1ではあのこの、A、ラージェンが1の時ですねラージェンが1の時というのはとーラージェンが1ですからスモールエヌが ラジオの1、スモール N は0ですね、0ですので、そのときには、通常の多項式の積を返しなさいと。で、そうでないときには、分割したですね、その F と G それぞれ分割した結果に対して、唐津波の乗算を再帰的に適用します。で、F1、G1 の積を A と置きまして、F0、G0 の積を B と置きまして、 それから、F. ワンマイナス F. 出ると、G. L. マイナス T. ワンの積をマシておきましょうと。で、最後は、その、えっと、行目にありますように。その A. の多項式に、まあ、X. の二 N. 乗をかけると。それから、まあ、A. プラス B. プラス C. の多項式に X. の N. 乗をかけると。それから、最後に、この B. の結果を加えるという形で、乗算が進みます。 とあと、あの計算量に関しても、あの先ほど の, あの整数の場合と同じようにあの評価することができます。で、とまあ、ここでは結論だけ書きましたけれども、l a r ジエ N を2の N 乗と置きまして、それからまあ F と G をまあ R、これはまあ、まあ、例えば、G まあ、間とかの時数でもいいと思いますが、まあ、R 乗の一変数多項式間と。それからまあ F と G の えー、数あごめんなさい、これ、スモーる N はこれ、LargeN だと思いますが、ちょっと後であとで確認しておきますので、えー、ちょっと注意しておいてください。まあのときにその、まあ、唐津波の上段による、そのクと G の上段の計算量、この場合の上段の計算量は、R に関してする指則演算の回数ですけれども、まあ、これが、えー、と N の、まあ、ログ3乗とで抑えられるということが示されます。 ま、でよろししいでしょうか、はい、ということで、えっと今日はあの、まあ、その高速乗算法の中で、まあまあ、比較的最初にやる方のアルゴリズムなんですけれども、唐津波の乗算のアルゴリズムについて紹介しました。でそこではあの、まあ、整数の多倍調整数の乗算のアルゴリズムと、それから一、えっと、変数多項式のまあ乗算のアルゴリズムについて紹介をしました。 であの次回、まあ、最終回になりますけれども、あの次回はですね、そのもう一つの高速乗算法として、あの高速風流変換、いわゆる FFT を用いた方法について紹介したいと思います。でそこでは、主に説明する内容はですね、理算風流変換というのが出てきまして、この離散風流変換を高速に行うためのその高速風流変換という手法ですね。それから、えーと まあ、FFT は本来いろいろな用途に用いられるんですけれども、まあ、その FFT の応用の一つとして、FFT を用いたあの一元数多項式の高速乗算法について紹介したいと思います、えー。ここまでよろしいでしょうか。それではあの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。